いまだに米中の間でコウモリ外交が通じると思っている韓国は日本人だけではなくイギリス人も不思議に思っているようです。どうも、政治いろいろの学部です。イギリスファイナンシャルタイムズが対中包囲網に加わろうとしない韓国に対して記事を出し、 それを日経新聞が翻訳記事にしています。日経新聞の記事を一部引用してご紹介します。米中の激しい対立が続き、中国との友好関係の維持に長く不信してきた韓国が難しい選択に直面している。韓国はアメリカの重要な同盟国の一つだからだ。アメリカ、 イギリス、オーストラリアによる安全保障面での協力の枠組み、オーカスの発足と、9月に開かれたアメリカ、オーストラリア、インド、日本によるクワットの首脳会議は、アジアの同盟国との結束を強めようというバイデン・アメリカ政権の決意を明確に示した。韓国は中国との関係が緊張する事態を恐れ、こうした取り組みへの参加を控えている。 韓国にとって中国は最も重要な経済パートナーだ。南北に分断する朝鮮半島の安全保障をめぐる強力な利害関係国でもある。複雑な連合を繋ぎ合わせることで自由主義陣営の主要国がまとまろうとしているが、こうしたダンスパーティーの中で韓国はパートナーになりそうな男の子に話しかけられない。 内気な女の子のようだと話すのはアメリカ戦略国際問題研究所のビクター・チャ韓国部長だオーストラリアはダンスフロアに出たが韓国はフルーツポンチのボールの脇に座っている韓国は安保をアメリカに頼り 26,400 人余りのアメリカ軍部隊が駐留している駐留兵力ではアジアで 在日米軍に続く2番目、世界でも3番目の大きな規模だ。韓国は半導体、電気自動車用電池、人工知能などの製造能力と技術によって、欧米諸国の政策担当者からは、次世代技術と世界規模のサプライチェーンを確保する上で、極めて重要な役割を担っていると見られている。一方、韓国は、 中国の近隣にあり、中国が北朝鮮に歴史的な敬意もあって大きな影響力を持つ。このため韓国はずっと中国の激林に触れないようにしてきた。韓国は2016年アメリカのミサイル防衛システム配備を受け入れた事実を発端に中国の非公式な経済制裁を受けた。当時のトランプアメリカ大統領とは 米軍駐留経費の負担をめぐって対立し、同志から在韓米軍が撤退する可能性を示唆された。こうした厳しい経験を経て、米中間では沈黙を守ることが最善の策だと韓国は考えるようになった。アメリカ国防総省に勤務した経験があるビクトリア大ウェリントン校所属のバン・ジャクソン氏は、歴史的な文脈を踏まえれば、 中国を刺激したくないという韓国の姿勢は極めて当然だと言えると指摘する。韓国外務省参加の研究機関国立外交院のキム・ヒョンウク教授はアメリカ大統領にバイデン氏が就任し事態が大きく変わったと解説する。バラク・オバマは中国との対立を望まなかった。ドナルド・トランプは中国との緊張を高めようとしたが、 同盟国がついてくるかどうかは気にかけなかった。バイデンは中国との対決を意図はないが、同盟国の関与も求めている。韓国は選択を迫られている。ソウルの政治リスクコンサルティング会社、ストラトウェイズグループの創始者、エス・ポール・チョイ氏は、地道な異国間外交を重視する韓国の姿勢が、 アメリカの目標から外れていると考えるのは誤りだと主張する。5月にホワイトハウスで実施されたバイデン氏とムン・ジェイン大統領の米韓首脳会談は、クワッドと同じような目的を独自の方法で追求しようという韓国側の構えを示す内容だったという。気候や健康をめぐる安全保障、高速通信規格の 5G や 6G、 供給網の強靭化などに関しては、米韓の間にもクワッドと類似した新たな政策課題があるとチョイ氏は話す。仮に韓国がクワッドに加わばれば何が変わるのか、全員カードだろうか。米韓首脳会談後、アメリカ政府が優先する戦略分野において、韓国の複数の複合企業が大型の対米投資を表明してきた。 アメリカ・プリンストン大の政治経済学者、ジュン・パク氏は、こうした対米投資が韓国側の決定的な方向転換の現れかどうかはわからないと見ている。米中を料理並みする姿勢は、韓国の政策立案者だけでなく、財界リーダーも同様だ。韓国はアメリカを選びつつあるが、アメリカの派遣がかつてほど強くないとも考えている。 思考とすれば、分かったあなたについていこうということだ。私たちの心の底には疑念が湧く。うまくいかないとき、アメリカは本当に守ってくれるのか、と。とのことです。イギリスファイナンシャルタイムズも、全く意味がわからないとサジを投げているようにも見える記事ですね。イギリスファイナンシャルタイムズには申し訳ないですが、 どうも韓国人の本質というものが見えていない記事にも思えてしまいます。まず、イギリスファイナンシャルタイムズは韓国人のことを分かっていません。その時々の強いものについていく時代主義に心の底から読され、場面場面で俺は悪くないと主張するために平気で嘘をつく人々なのです。韓国に正義はありません。韓国人にとっての正義とは、 自分が正しいと言い張ることだけなのです。次に、韓国人は異常なほど自己評価が高い人々でもあります。世界は韓国を、米中の間でブルブルと震えながらコウモリ外交を繰り広げる人たちと見ていますが、そう見ている韓国人は皆無かもしれません。韓国人にとって今のこの状況は、米中という 偉大大国を手玉に取っているとしか見ていないのではないでしょうか。さらに言えば、韓国人はその異常に高い自己評価から、時が来ればアメリカも中国も韓国を頼りに違いない。韓国は米中関係のキャスティングボードを握っているのだと本気で思っている節が見受けられます。世界の人々がこれを聞けば、米中の間で震えているのに、 何を言うのかと大笑いすることでしょうが、世界中で韓国人だけは本気で、米中間のキャスティングボードを信じているようにも思えます。さらに、韓国人の中国に対する恐怖は、イギリス人には想像できないかもしれません。数千年にわたって属国としてきつけられ、逆らうたびに鉄椎を振り下ろされてきた記憶は、イギリス人にはないものでしょう。 記事ではアメリカを選びつつあるとありますが、これはある一面では真実でしょうが、ある一面では物事を見余っている可能性が高いです。アメリカに傾きつつあるのは事実でしょうが、もし中国が本気でしつけにかかったら、韓国は簡単に中国に転びます。そして中国が落ち目になったと見るや、すぐに手のひらを返してアメリカにすり寄るでしょう。 韓国には恩義というものがありません。裏切りを恥とも思いません。時代主義と異常に高い自己評価、そして中国への底知れぬ恐怖、これらが入り混じった結果、コウモリ外交を続けるという手段しかできないのが今の韓国なのです。最後に、韓国という国は底知れぬ余ったれという点も挙げられます。最後の一文、アメリカは本当に守ってくれるのか というのがこれをよく表しています。自分の国は自分で守るという気概すらなく、とにかく周りの憐れみを受けて何とか生きていこうという甘ったれが韓国という国の特徴の一つといっても過言ではありません。余ったれと異常に高い自己評価という他の国では相入れないような矛盾した価値観が全く矛盾せず平気で存在しているのが韓国という国なのです。 イギリスファイナンシャルタイムズには申し訳ないですが、韓国という奇妙極まりない国を理解するには少し地理的に遠すぎたのかもしれません。ただでさえ現代に生きる我々には到底理解の及ばない国ですから、遠く離れたイギリス人に韓国人の本質を分かれという方が無理というものでしょうけどね。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。